もしマスクを持っているようであれば鼻を折ってくださいね鼻を出すと意味がありませんからねまたマスクを外すときは小指を使って外してくださいこんにちはみなさんかなです。 さあこれで、物を何か作ろうと考えています。固定したい部分に、アロンアルファを塗り付けます。すぐ乾きますので、 次を考えますね折り曲げてハート型の完成ですただまたここにアレンジを加えます完成しましたカナはいまいち気に入っていませんが上の方実はリボン結びになって としては。中にハート、下にハート。皆様の健康をお祈りいたします。声優。かなでした。明日も頑張りましょう。